どうも。 こんにちは、のうちです。ということでね。まあ、まず関係ない話からね、いこうと思うんですけども、こちらということですね。まあ、昨日ですね、僕は新しいチャンネル作りまして、まあ、今後ですね、メインチャンネルで上げられないね、ような動画に関しましては、こちらのね、チャンネルで上げていこうかなと思ってるんで、まあ、皆さんぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということでね、概要欄に貼っときます。ということでね、まあ、本題早速やっていきたいなと思うんですけども、今日はですね、こちらということで、え、鬼滅の刃第3期、放送決定も、入浴シーンが物議、カットしてほしいなどの意見がある とということでねまね、あ、ビッグローブさんがねニュース記事としてまあ上がっていたということでまあ今回引用してね、まあ、お話ししていこうかなと思うんですけどもいやーね具体的にねどういった批判内容がねあったかというとですねこちらということでカンさんのの入浴シーンがあるのでと言われるけど私は非常に嫌です女性を侮辱してる ちゃんを直入に言わせてもらうとみつりちゃんの入浴シーン全カットでお願いしますあのシーンは女性別紙になりかねない同じ女性としてとても許しがたいはいいやなかなかひどいというかまあ言いがかりがね結構多いようなねえ気がするんですがいやまずね僕が言いたいこと一ついやもう本当にさこういった人たちが鬼滅の刃というコンテンツを、まあ、つまらなくしてるんだなともう本当 本当に心底思いますね。うん、あんだけさ、遊郭園でさ、面白かったのに、なぜ、いきなりもう批判してんのと。うん、しかもな、お前らさ、関路寺光さんでも、なんでもないのに、女性物資というか、まあ、女性差別ってどういうことよと。うん、関路寺さんがお風呂入ってるだけだよと。お前らがお風呂入ってるわけじゃないのに、なんで関路寺さんのお風呂シーンを、うん、女性差別として捉えるんですか、ということでね、全く意味がわからないですね。いやもう最近のね、もうほんとこういったことが多くてね、僕はほん 本当にもう世の中ね、生きづらいなと思ってるんですよね。うーん。まあ、サイゼリアのね、まあ、彼女とか、まあ、言うのもね、えー、最近流行ってたというか、まあ、最近そういったね、批判もあったんですが、いや、似たような傾向ですよね。うん。もう、重箱の隅をつつくというかね、まあ、そういった批判しかできないんじゃないかなと思ってるんですけど、いや、僕の視聴者にこういった書き込みをしてる人いませんよね。いたら僕ちょっとね、本当に悲しいですね。 でまあ問題のそのシーンっていうのはどのシーンなのかっていうとですねまあこちらということでまあか寺さんのねお風呂シーンなんですがあ ま、確かにちょっとね、まあ、腰のラインというか、まあ、エチエチな部分はあるんですけど、これ一コマじゃないですか。うん。この一コマで、刀鍛冶の里園すべてを批判するのっていうのは、おかしいなと思いますし、これ全カットしたら、えっ、ー、と、かん寺光さんの見どころシーンがゼロになりますよと。はぁと。俺らが待ってたシーンだよと。はぁと。おめえらがさ、何やってくれてんのって。うん。これでもしカットされたらさ、俺ブチ切れるからね、本当に。俺が一番楽しみにしてた、エチエチなシーン なんだよあとなそもそも間違ってんのはこれ深夜アニメだからうん子供が見るのはおかしいんだよそもそもうん深夜アニメの時間帯に放送してるものだから放送していいに決まってるしそもそも何か子供が見るアニメとしてくくってること自体がちょっと枠から外れてるんですよね時間帯的にはこういったアニメたくさんありますしまあ国民的アニメとはいえねまあ、その辺はさ、まあ、見せる見せないはさ、まあ、親の自由だしまあ見るか見ないかに関しても見たくないなら。 見なきゃゃいいじゃん誰もお前が「鬼滅の刃」を見ることは賛成もしないし反対もしないよと。 勝手にお前が見てるだけなんだから、お前はさ、黙ってろよと。うん。口出しすなと。うん。まあ、確かにね、まあ、ひどい表現とかがあったら口出しをするのは、まあ、しょうがないと思うんですけど、まあ、これは、原作からこれだし、批判するなら、原作に批判しろよと。五峠先生のことを批判しろよと。うん。そう思うんですよね。なんか、お戸違いというか、批判する場所がね、間違ってると思うんですよね。まあ、カットされたらね、 僕は本当に君たちのこと、うん、もう本当にブチギレてね、うん、もう本当に訴訟を起こすよ。うん、嘘だけど、うん。もうそれぐらいね、僕が今日腹が立ってるということで、まあ、皆さんのですね、まあ、意見なんかもコメント欄の方によろしくお願いします。まあ、ちょっとね、口が悪くなってしまったかもしれませんが、え、その辺はちょっとすいませんと。まあ、ということでね、まあ、皆さんの意見、お願いします。えー、てな感じ で, ですね、まあ、そういった批判殺到もありましたよと、えー、言った、えー、ニュースでした。はい、ありがとうございました。えー、また次回の動画でお会いしましょう。 バイバイ。